ちょっとマミさん、カゼさんに何する気ですか？彼女さんが言ってることわかんない。おじゃ、じ二人ともこの人すぐ本気にするから、からかわないでください。からかってないよ、ねえ家族。完全に転がされてる。あれ、嫉妬させちゃった？違います。じゃあ一件落着。次回の彼狩りは海と彼女。先が思いやられるわ。